は徐々にを呼び、現在のよさこいのベースを作り県外海外へとファンを増やしています今夜はよさこいの本場高知で最高位であるよさこい大賞を過去最多9回受賞し原宿表参道で行われているよさこい祭り、原宿スーパーよさこい元気祭りでも最高位の元気祭り大賞を最多7回受賞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 「月明かりの言い出し」「見せましょうか夏の調べ懐かしの歌にのせて」「探しましょう星陰のランデー」 よさこい祭り、おにやの皆様でした。